皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申しますえ。今日はですね、紹介したい商品がございましてえ、こちらでございます。ウィリアムオプティクスっていう、台湾かなのえ天体望遠鏡メーカーで作っている微動雲台ですね。ポータブル赤道儀の曲軸合わせ、コード方位のセッティングをしやすくするっていうアイテムになります。で以前に、 以前にですね、こういう動画を紹介してるんですね。ビクセンの極軸微動雲台っていうものを紹介したんですけど、このビクセンの極軸微動雲台値段も手頃ですごくいいんですけど、今まあコロナの煽りをもろに受けてるみたいで、全然入ってこないんですって、入荷が見通しが立たないということで、結構ね、その動画を見た視聴者さんから、ずっと入んないんですけど、何買えばいいですかとか、 どうすればいいですかみたいなお話を聞いいてたんですよねでいつもね私が紹介してたのが、えっと、こちらのこれ K-Astic さんっていうメーカーで作っているこれは旧型の XY50 っていうやつですね今 XY60 っていうのに変わってるんですけどこの曲軸微動雲台を紹介していましたでそれに加えて今回この、えっと、ウィリアム・オプティクスの曲軸微動雲台もいいよってことで今日 ご紹介します。赤くてかっこいいですよね。これねで、今の、ね、極軸微動雲台不足でポータブル赤道儀で望遠レンズとか載せて天体写真とか撮りたいっていう人結構いるんですけど、なぜかですね。この極軸微動雲台というこの機材が世の中にですね。圧倒的に不足しているんですね。なので、今日はこの第3の候補としてこちらを紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 こちらのウィリアムオプティクスのこの微動雲台はですね正式名称がアルカスイス規格ベースマウントっていうんですねお値段が 26,180 円でございますで今回この機材ですねえーと天文ハウス富田さんというところからこちら機材をご提供いただいております天文ハウス富田さんは私が前職のサラリーマン時代の時からですね非常にお世話になっているお店で ケイアスティックの微動雲台もそうですけど、なかなかこの手の天体撮影用の微動雲台って、天体望遠鏡の専門店に行かないとなかなか手に入らないんですよね。じゃあこれ実際につけてみましょうか。うい三脚の登場です。ーえーえ、この裏側がですね、8分の3インチネジがついてますので、 三脚、8分の3インチに対応した三脚であれば、このように取り付けることができます。はい、取り付きました。結構いい値段しますけど、でもその分、やっぱ作りがいいですよね。すごい頑丈な作りになってます。で、えっ、ー、と、外観をお見せしますと、まずこのロックのこのクランプが2つついてます。 でこう縦と横で動くんですけどその動きをこうロックして固定するっていうクランプですねここにネジが2つついてますねでこのクランプを緩めてこれクランプ緩めないと動かないですからねクランプを緩めてこうやるとこうネジがこう押し引きするんですよでこう今こう上に向いてます、はい、で反対に回すと こう下を向けるよとこのねちょっとずつ動くっていう動きがポーターブル赤道儀の極軸為わせでは非常に重要なんですよ普通の自由雲台とかギア雲台だとなかなかこれは厳しいんですよねはいでそして正面から見ましょう正面から見ると反射がこうした方がいいかなはい正面から見るとここを緩めるとこの両サイドのこのネジで分かりますかねこの左右の微動が できるここにですねはいここここにメモリがついてますねえこのメモリは、えっと、北極星の高さのことを北緯というんですけどもその撮影場所の北緯にセッティングするときのこの目安になるもんですねだいたいあの東京からこう名古屋大阪岡山広島を越えて福岡とかそのの あたたりがだいいい北緯33度34度ぐらいなんで、すよで私の実家の北海道とかは北緯43度、まあ、10度近く違うんですよね。で、えーと、沖縄とか石垣島とかが22度だったかな、ちょっとすみません、うる覚えなんですけど、まあ、そのぐらい、えー、と北極線の高さに差がありますよという感じで、 でこういうスタイル、これですね、ビクセンの極軸微動雲台と比べるとだいぶ背が低いんですよ。まあ、こういう微動雲台のことをこう低移動微動雲台と言います。まあ、ビクセンのタイプはですね、あのー、南半球とか行っても、えー、北極のアラスカとかに行っても、まあ、いろんなその北極星の角度に対応できるように、可動域が広いですね。なので、こう、重心が高く作られているんですけども、まあ、そうじゃなくて、こう日本国内で 基本的に使いますよという人大げさに北緯の高いところ低いところに行かないよという人はこういう低緯度スタイルで十分精度が得られるのでこういう腰の低い重心の低いタイプの方を好まれる方が多いかもしれないですねまあ基本的なセッティングに関してはこう基本的な動きはもうシンプルなもんでこうちょっとずつ動かして決まったらこうクランプで 固定をがっちりすればもう動かないですよというのが基本的な使い方になります。で、この上の部分ですね、ここがですね、はい、アルカスイス規格になっています。で、ポラリエ U ね、これ私のポラリエ U ですけど、ポラリエ U のこの部分が、ほら、ここがね、アルカスイスになってるんですよ。ここと、こっちもそうなんですけど、アルカスイスになっています。ですので、この微動雲台のこの部分と、 このえポラリエ U の底の部分はもうぴったりはまるんですねはいこのような感じでぴったりはまるん で, すでこのネジがあの1個じゃないのもいいですね2点止めになっているので普通のアルカスイスって1点止めじゃないです か, かこういう2点止めで 止められるっていうのも結構安心感がありますねはいこういう感じで取り付けられました。はい、こういう感じで取り付けられました。かっこいいですね、これね。でも前の動画でもお話ししましたけど、あの普通のカメラ用のギア運台はダメよ、運動。成形写真とか、それ用でいい撮影するのはいいんですけど、例えばあのこういう感じとかさ、 防衛レン像を載せて撮影、えー、をしたいっていうのに時に普通のギア運転ってギアとギアが絡まってるこう噛み合ってるだけだから、えー、そこにねこうストッパーっていいうのがないんですよだから使ってるうちにねグワングワンってなってキックバックっていってぴょんぴょん跳ねるような動きが出てきてしまってまあ逆の果てには修理って まあ、私ギア運にめっちゃ壊したんでね、そういうことをやって。なのでギア運転は絶対使っちゃダメですよ。こういう専用の微動雲台を使うように必ずしてください。私のポラリエはここの部分がこうアルカスイスに変換されてますけども、これクイックリリースクランプセットって言うんですけどね。まあ、これも今、ビクセンで あのなかなか商品が入荷しないということで、微動運台と同じく欠品している状態なんですけど、まあ、通常はここが運、えー、台ベースっていうのがついてますんで、えー、そこに自由雲台を取り付けるような感じなんですけど、まあ、こういう自由雲台ね、こういう自由雲台を取り付けて、さらにこの上にこうカメラを載せると、はい、こういう状態で、あっ、画面に収まっていない。<笑>えーと こっちだと分かりやすすいですね、はいまあ、成形写真の撮影の時は、まあ、このままで、まあ、大体北に向けるとかこの穴からね北極星を見つけるとか、まあ、そういうセッティングでいいですけど望遠撮影をする時とかはこの曲軸望遠鏡っていうのが必要になりますのでこれで取り付けるんですよで、えー、とこの曲軸合わせをする時はこのレンズの先に北極星が入るわけですけども えー、そこに、まあ、カメラが被らないようにしてこういう風に覗いてこうクリクリっとこう調整するわけですねでこの望遠鏡が6倍だからだいたい 300mm ぐらいのレンズになるんですけどもやっぱその焦点距離でこう北極星ただの点を入れるのってやっぱりねこういう微調整ができないと至難の技なんですけど私はまあこういう。 微動運台が付いてない状態での極地合わせはやりたくないですね。そのぐらい至難の技、難しいんですよ。で、でさっきも言った通り、えり、上にこんだけ重たいのが乗るからね、しかも、えー、と望遠レンズ、えー、乗せると、そこにカウンターウェイトもプラスしたりして、なおかつ、えー、と重たい機材を乗せることになりますから、その中でこういう細かい動きをしようとすると、やっぱ ビ, ッビグンビグンビグンっていうね、 動きを普通の雲台はしちゃうのでそうならないようにこう両側からストッパーの効くタイプっていうねこういう微動雲台を使うことが天体撮影では必須になり ま, すまあ至って使い方はシンプルなんですけどね今日はこの、えー、とウィリアム・オプティクスのこの曲軸微動雲台を ご紹介いたたししましたでこれね、これも結構やっぱり品切れ気味なんですけども、まだね、ちょいちょい入荷してきてるそうです。なので、えーまあ、手に入りやすい状態ではあるんですが、入荷したら、ね、すぐ売り切れるような感じなんだってで。概要欄にテモハウス富田さんのこの商品のリンク先を貼っておきますので、欲しい方はもう今のうちに予約をしておいた方がいいです。入荷してはなくなって、入荷してはなくなっての連続みたいなので、 まあ、かっこいいからね。丈夫で実用的だし、かっこいいから、やっぱね人気あるんですって。だから今のうちに予約をしておくことをおすすめしておきます。というわけで、ね、今日は、えー、このウィリアムオプティクスのアルカスイス規格のベースマウント。まあ、低移動微動雲台ですね。 をご紹介いたしました。ピントが合ってない。こうやったらピント合うかな。うん。で、デイロビオをご紹介いたしました。はい。なかなかね、コロナ禍でその在庫状況が落ち着かないっていうのはもうしばらく続きそうなので、えー、こういう商品が欲しい方はですね、えー、なるべく早めにこう予約をして。 ビクセの微動運転はですね、まだまだ時間がかかるみたいなんですよね。だから、まあ、こういうね、代替品というかえ、いい商品、他にもありますんで、こちらの方をぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。したっけねー。